はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいま福島県にございます郡山市にお邪魔しております。というのもマネ。まあね 昔から僕も動画等でお世話になっている千葉からさんに、えー、郡山に支店があるんですけれども、こちらの千葉から郡山店さんがですね、まあ、以前ちょっと一度閉店をいたしまして、その際に、まあ、再開するためにね、いろいろとクラウドファンディングやお客様のね、力をお借りして、ついにね、新たにこの郡山でね、また再スタート、再オープンということで、ずっと来たかったんですけれども、最初はね、まあ、オペレーションだとか、 お客様の流れとかね安定していなくて忙しいかなと思ったので1ヶ月弱期間を空けてえようやくね、えー、こちら千葉から郡山店さんにお邪魔することができましたで今回はね、まあ、通常提供されているラーメン油そばつけ麺と、まあ、こちらをね3種いただいていく予定となっておりますので注文したメニューはね来るまで少々待ちたいと思います とということで、ただいまね1杯目到着しておりますこちらね1杯目がラーメンでございますで、えー、通常はね豚1枚なんですけれども、えー、こちら豚をトッピングさせていただきましたいやねちょっとめちゃめちゃうまそうなんで早速ねいただきますいいよいしょスープからいただきますあうまっうまいっす 堀山ままで来たたがありました<笑>めちゃめちゃうまいですね。やっぱね、ベースのスープはもう千葉から本店さんと変わらずね、本当に濃厚な豚スープなんですけど、個人的にはね、なんか本店さんよりも、ちょっとまろみがあるけど醤油感が強い感じかな。千葉からさんね、もう大好きで、本店も何回も撮影だったりとか、オフでもね、伺ってるんですけど、やっぱりね、同じ千葉からさんでもお店が違うともう全然ね、味が違うので、最高にうまいですね。いやー。 あすみませんあありがとうございますいま す, すいません野菜いただこうてか<笑>、うん、この豚<笑>ちょっと見えますかねこの厚みですよ <笑>すごいな普通の薄切りのまあラーメン屋さんのチャーシューだったら多分ね3枚分ぐらいはこの1枚であるかもちょっといただきますあうまっうまっ豚うまっ<笑>いやねこのバラやわらか<笑>いやたまんないな そしたらちょっとそろそろ麺いきましょうかあー麺うまそうでしたらちょっとねこの麺をいただきますうまい<笑> あれこれ麺店店打ちなんですか？違います。あ、違うんですね。麺が変わったんです。全然違いますよね。どっちか と, いうと本店に近い。はいはいはい。でまた本店と違ってあの表面の感じはちょっとまた別物じゃないですか。やわでだします。あ、やわが美味しい。これ多分またあのスープの。 濃度とか粘度も本店と違うのでそれに合わせたような麺になってちょっとパツッとした表面だからこそこれが一番なんか合うような感じになってますよ、ね、めっちゃうまいです<笑>めちゃめちゃうまいです<笑>うーん で、今回はね初めて訪問させていただいて、まあ、本当に新規オープンってことだったんであの有料トッピングとかはほとんどしてなくて、まあ、ほうれん草とかねいろいろ千葉からさんってあるんですよ今回ねまあ僕自身の選びというか<笑>判断でね追加の有料トッピングはしてないんですけど今ねここにのっかってるほうれん草とか千葉からさんねいろいろ有料トッピングがございますので是非ねあの慣れたお客様は自分好みのねカスタムをして食べてみてください したらすいません次お願いしても大丈夫ですか ご好意でこれね生卵もいただいてたんですけどきっとあまりにもねうれしくて美味しくてあの使うのを忘れておりました他にもね油そばとか頼んでるんでちょっとねそっちで使います昔僕の動画で千葉からの本店さんを伺った時に味の感想で まあ、二郎系と家系のハイブリッドだとか、豚のポタージュとかお話ししたんですけれども、郡山店さんはね、えー、比較的本店さんよりは、このね、とろみというか粘土については、本店さんよりは弱めなんですけど、ね、醤油感が、えー、こっちの方が強いので、その二郎系と家系のハイブリッドという一面は持ちつつも、 どっちかっていうとね、この家系っぽさっていうのかな醤油のね、感じが生きていて、これはこれでね、また別の顔があって、美味しいですね。うん。すぐ食べ終わってしまいました。<笑>いっぱいね。ごちそうさまでした。ごめんなさい。あ、<笑> ご, めあごめんなさい。あったんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。お願いします。あー、すいません。ありがとうございます。 と, いうことでえー2杯目ですね、えー、こちらが油そばでございます油そばね、えー、こんな感じでございまして千葉からさんはねあのブシケンっていう食券があってそれをね商品と一緒に購入をしていただくとブシコが入って、えー、さらにねまた違った味わいになるということで今回はね、えー、そちらブシケンを購入して油そばねミ、えー、ックスさせていただきましたまたねこの醤油とブシがねうまいんで でもちろんねこれ油そばなんでライスもね注文させていただきました早速ねこちらも頂 い, いていこうと思いますそれではいただきますこれね混ぜていきましょうかよいうう ー, ー、うんぶし<笑>のいい香りするねそれでは早速こちらもいただきます やばうまいっすね。全然違う。今回ね、トッピングとかこうやって茹で加減とかっていうのは全部ね、おすすめでお願いしてるんですけど、あの、なんて言うんだろうな。さっきの普通の場合は本当に歯に跳ね返るような弾力と腰があったんですけど、やばにするとね、この歯に吸い付くような感覚っていうのかな。よりね、ちょっと小麦っぽいような食感に近づいて、これ、うまいっすね。<笑>うん。 もうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうまいで、ね、<笑>うね、ん。うんうんうんうんうんうんうんううう ですよ。<笑>黄金セットですよねうんうんうんライスね一瞬でございましたでこのね油そばなんですけれども まあね、具材を食べ終わってからスープ割りなんかも用意してあるんですよ。ただ、僕はね、皆さんにぜひお勧すすめしたいのが、麺とか具材を残したままでね、スープ割りを入れてほしいんですよ。そうすると、またね、通常のラーメンとは違ったラーメンがね、できるので、これね、ぜひ皆さんにもやっていただきたいです。じゃあ、いかせていただきます。よいしょ。うーこれがね、うまいんですよ。<笑> 今回ね節を入れてるのでさらにねまたまた別の姿をしたラーメンになってますね。 そばもねとんでもなくうまかったっす<笑>これう<音声>ということで、えー、本日ね、ラスト3杯目でございます。<音声>えー、こちらがね、つけ麺でございますね。で、今回注文させていただいたつけ麺なんですけれども、えー、千葉からさんね、まあ、通常の醤油味に加えて、 ごまというものがありましてもちろんねラーメンとかもあるんですけれども今回はねそちらのごまでつけ麺を注文させていただきましたつけ汁見えますかねもうこんな感じなんですけど見えるかなこのもう見ただけで分かる濃厚さね<笑>それではね、えー、麺が乾く前に早速ねいただきますとまたこちらのつけ麺の麺なんですけれども、えー、今回は硬めで茹でていただいたみたいで こんな感じですねやっぱりこのね麺の表面がねすごくねしっかりしてますねひとまずこれね麺かいただきますよっうんうんうんうんういうんうんうんうんうんうんう させていただきますねドボッと、うん、こんな感じでございますね、うん、あうまあ先ほどね、説明した通り、まあ、醤油感のね、あるベースのスープなんですけどそこにゴマが加わることによってまろやかさがね、まあ、段違いになりますねまたゴマの香りもいいな そしたら先ほどねこれ別皿でよいしょラー油をねいただきましたのでこちらをねスケジュールに入れていきたいと思います、うん、またラー油入れると一気にねごま感がね引き立ちますね にね、喋ってる暇がよいしょよいしょそしたらねこの麺丼からになりましたので、うんえー、こちらのつけ汁の丼に入っている具材で最後でございます。 はあということでごちそうさまでした今ねこの千葉から郡山店さんでレギュラーメニューでございます、えー、ラーメンと油そばにつけ麺と、えー、3種類頂 い, いてまいりましたがやっぱりねどれも本当に美味しかった 以前ね、まあ、千葉からの本店さんの方でも食べた時に僕はね、ずっと思ってるんですけど、皆さんね、まあ世間的には二郎系とは呼ばれておりますが、もうね、郎系とはまた違うね、本当に新たな一つのジャンルだと、 思っておりますもう千葉から系って感じで、まあ、僕はね思っていてこちらのね郡山店さんもまたね二郎系とは一味違った濃厚乳化の一杯がいただけますんでもうねまだね千葉からさん未体験だよっていう方はねぜひ食べに来てみてくださいもうねすべてのメニュー美味しいので今回の動画を見てね好みの一杯を探してみるのもいいんじゃないでしょうかということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします ごちそうさまでした。<笑>じゃあね。はあ、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。わ あ, あ, あ、うまかった、はあ。いや、もう、めちゃめちゃうまかったです。僕も別物だと思って食べてて、まあ、本店は本店、郡山店は郡山店みたいな感じで。向こうは豚ポタージュって感じですけど、こっちはなんかあの、むしろ、ちょっと家系の良さを取り入れたような、なんか醤油感とか。 だからもう で, もでもやっぱり二郎系とはまた違ってなんかもう千葉からけーって感じでうまいなぁと<笑>。<笑>